列車は、大井行きランバー列車です。車内は新駅です。ご協力お願いいたします。優先駅付近では、混雑時には、携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所では、 または乗車券を駅の係員にお渡しください定期券をお持ちのお客様は定期券を駅の係員にお見せくださいの駅係員がいない場合は運賃または乗車券を駅運賃箱にお入れくださいご乗車ありがとうございます東バックに着きます折口は左側です タワーにご注意ください。うーん